様ごきげんよう、こんばんは。秋の夜、日曜日の夜、いかがお過ごしでしょうかお元気でしょうか、えー、私事になりますが、ムカ金ンパーツラブログ、これを開設いたしまして、えー、開設から2年半経過しまして、先日、なんと10万アクセスを達成いたしました。まず最初にお礼申し上げます けどこういう数字を見たりするとね本当にお礼を伝えたくてね今回こういう動画を撮ろうと思った次第でありますそしてこの10万記念すべき10万の切り番を踏んでくださった方は私の大切なパートナー大切な人どうもありがとう さあコラボを実施しててそれが恒例だったよね確かそしてこれが原点となる記事になります2015年1月31日午前2時42分始めましたというこの投稿によってスタートしたわけですねランク400になったのを機会に自分用の 記録と言いますかメモ帳代わりにちょっと残したいなと軽い気持ちで始めたわけですこのブログを立ち上げたわけです最初の記事見てくださいねただ画像を貼り付けるだけで終わりですよしかもこの画像がずれまくっていてひどいめちゃくちゃ最初だから何にもわかってなかったんでね こんな完成度の低いといいますか、ひどい出来ですね。まあ、ここにあるのは、ブログランキングというやつのバナーになります。これをクリックしてもらうことで、このブログがそのランキングサイトの上位に。 現在はあんまり興味がなくなって続けるモチベーションにならないんでねこういうランキングみたいなの今嫌いなんでこれは一切貼ってませんなぜ最初だけ残しているかというと一発目の投稿のメモリアルということでえ残しておこうということで貼ってるわけです 2 年, えー、ヶ2年と10か月ですか2年と10か月感想としましてはねこの2年と10か月やってみて思ったことは一言で言うとずばり一寸先は闇まさかこの役に立たないブログが 時代もですね 力なりとといいうことを学ばせてたただきました何でも続けていればいいことが起こる、起こり得るうる、ん。ということですね。人生、まさに一寸先は闇、継続は力なり、その2つをこのブログを通して、えー、学ぶことができました。心からそう思っております。 普段ふざけた感じでしゃべってるんですけど私今回は真面目にご挨拶がしてきてこのように真面目にしゃべらせていただいておりますはい長くなりましたが、うん、私の気持ちは伝えることができたかなと スマホを支配ください。風邪をひかないように。で。この 最後に、えー、もう一度言わせてくださいたくさんの訪問そして普段見てくださってる方本当にお礼申し上げますありがとうございました今後ともよろしくお願いいたしますではまた会いましょう